ラスカラでございま す, います今日はねちょっと久々にあの29さんに来ましてもう見えてはいるんだけどじゃあね巨大ハンバーグを食べたいという僕のわがままにつき合っていただいて今日は5キロ5キロハンバーグでございます見たことないこんなの見えるかなこっちでうわ こ, こ,、ね、こ れ, これやば冷サメちゃうんで、はい、早速いただきますいただきますよっとフォークとナイフ いや、か食べ方は任せますね<笑>これええとりあえずご飯すごいいや う, うわ肉汁がすごいよいしょよいしょちょっとこの断面をいーよっこいしょおぉフフフ なにこれ<笑>、ね、こんなハンバーグ見たことないですよこれ<笑>あちょっとデカすぎたデカすぎたけどいやちょっとねこんな見えるすーごいいただきます 焼きたて、っうん<笑>、うん ちなみにね、今回のハンバーグあまりにも暑いから火入にね40分かかってるみたい。<笑> したら今回もこのの2種のソースオリジナルソースとこれが醤油ベースのソースかなの2種ご用意いただいたんでとりあえずまあオリジナルソースからかけようかな。 まあ、うん、ああ、うん、あで今回ね、あのまああまりにも大きすぎるから。 いつものハンバーグの硬さだとだちょっとできないので、ね、だから普段提供しているハンバーグよりも少しね、あの硬めに練ってもらってるんですけど十分飲めるぐらい柔らかい普段が柔らかすぎるからさもう本当これ硬くしてでも飲める ほほぼぼ半分ぐらい完熟でございます野菜も<笑>重っいやねえ、うん 桜に、醤油ソースサッとサッとうわ、うまガーリック醤油ですわ、うま うん。 ニンニク う, なうんあ<音楽> おおありがとうございますえっと見えるかなベリーソースいいこれが合うんだよねうまいのよ ちょっとベリーは中でぐちゃぐちゃになっちゃうんでリップで。 最後の熱い今多分ね出来上がってから2 3 0分ぐらいってるのかなまだね熱々でございます<笑>すごいやっぱでかいと冷めない すごい。 ごちそうですはいごちそうさまでしたということで今ね5キロハンバーグ完食いたしましたにちくさんに最近お願いするとねどうしてもお肉だけじゃなくていろんなもんね付け合わせたりしててい ろ, んなもいろんなものを付け合わせたりして作ってもらったりしてるんですけどやっぱねお肉屋さんなんで抜群にやっぱお肉がうまい久々にハンバーグ食べました ぜひね、あの、お肉ももちろんなんですけど、他の料理も美味しいお店なんで、飲みに食べに来てください。以上、ラツカラクラでした。じゃあね。